もういよいよあ と, あと3ホー ル, ホールですはいここにきてパー3115ヤードぐらいかな、うん、9番アイアンで、ね、さっきやっとパー取れたので「おはようパー」ということで<笑>後半「<笑>おはようパー」そうで今企画でパー1個取ることに私の初イメージ DVD を1枚 視 聴, 視聴者プレゼントしたいと思うのでそれを狙って頑張っているんですけど今は6枚はいですね6枚パーということですがさあ残り3ホール3枚ゲットできるか行ってみようそうで応募は概要欄からできて、はい、でこれ全部で6本動画があるんですけどさかのぼってあの 応募も可能なんで、合計六回応募が。できるんで、<笑>はい、ぜひあの、今初めて見たよって方は。さかのってご視聴も。してもらえると嬉しいで す, いし す, いしす。はい。ってことで、お願いします。はい、おお。先ほどもだけど。 アプローチで寄せるよ。ないそれ。<笑>寄せて行こう<笑>。アプローチで寄っていきます。あれ。いいよ。Yes. Yes. お？お？<笑>お じ<笑>ゃ<笑>、お酒します。<笑><笑>やったー。パー。嬉しい。よしよしよしよし。いいぞいい ぞ, い, いぞ。いいぞいいぞ。何とパパ。パーパー。パーパーパー パ, ー パ, ーパー。いい感じじゃないですか。いい感じです。 <笑><笑><って><笑>終わっちゃう？ハハハハでもあるあるじゃないですかあるある終わるっあるあるあるそるあるあるあるあるあるあるのるあるんるあるあるあるあるあるある これミホールですねパーフォー348ヤード Let's go! ホ<笑>ン<笑>だ掴んじゃってる最近フェードってフェう、うん、いい感じです150ぐらいかな150ヤード ユーティリティで打ちますご飯ユーティリティですうーん大丈夫かうん あ, あるはあるねちょっと右向いてたのかちょっと傾斜ちょっと傾 斜, と傾斜よしそれでは50ヤード何でやつ といますあ強い強うん。<笑><ツ><笑><ツ><スメ> えぇ www w w ボディにまた戻っちまったおぉっちまった<笑>仕方ないうんこれはまあ仕方ないはい、まうちゃんはい最終ホールでございますはい、最終ホールにやってきました三本、三百七。今は七本 7パー7本ゲットということではい、はい、さあ最終ホールはどうなることやらそうですねもうおっちゃんの頑張り次第なんで<笑><笑>頑張っていただいてはい<笑>はいはいはい<笑>、はい、<笑><笑>よしそれではドライバー打たいと思います あ、いいぞーめっちゃあれ行たかもあ、本当。と<笑>落ち際ぐらいからちょっと見なくなっちゃったですね、うん、まあ、悪くないということではいチェがあるかなはい、見た目が百二十五ヤードぐらいなんですけどちょっと今日は七番で行きたいと思います っはい。<笑> といいいこでせせ切るかヤードで行きたいと思います、はい、はあ寄ってるあ、どうだろ う, <笑>ど う, だろう<笑>これも チ ャ, チャンスあるよ、これ。あこれいいじゃないですか。すげえ。わ、え、これやばくないですか。距離ぴったりだったね。はい。やる。最適なアプローチだと思うや。え、見て見て見て見て見て見て見 て, 見て。すげえ。<笑>見て。見て<笑>ください、皆さん。<笑>おお。 <笑><笑>ちょっとマークしようかな<笑><笑>プレッシャーかけちゃおう今日はちょっとマークしちゃうから<笑>あじゃあこれ入れたら8本でしになるってことですね、はい、プレゼントが<笑>よしいきますおー ナイスパーですナイスパーですありがとうございますお疲れ様ですお疲れ様でしたよしパーを取って取って八本ゲットということになりましたということで全十八ホール回りましたね、いろいろありましたね<笑><笑><笑> どうでしたか ね, 皆さん<笑>ね感想感想見てるのでぜひ感想をどしどしコメントくださいはいぜひお願いします、はい、そして応募もぜひぜひ、はい、8名の方に当たるってことです 8, 名の方に、はい、8名の方に当たります、はい、ぜひ応募して私の初のイメージ DVD をたくさんの方に見ていただきたいと思うのでぜひよろしくお願いします ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、そんな感じで、今回の動ーは、はい、終わりたいと思います。はい。なんか困難してほしいとかあったら、ぜひ。ぜひ、求む<笑>。求めております<笑>。じゃあねー、以上、山本バーの。リンゴルフさんでした。<笑>バイバイ。<笑>